我らは信ずる。陳使熟慮の結果は、必ず難事をして我らの主張の合理性を承認せしむるに相違ないと。これに対する絶対的証明は地上生活中には到底得られぬであろうが、いずれその中難事もまた視線を越えて我らの仲間入りをするであろう。その時こそもはや、 嘘も事実もない。それまではしばらく間接的証明の蓄積によりて一歩一歩事故の信念を固められたい。事故を裁くと同一筆法を持って他を裁けば決して間違いは起こらない。それがサニワの溶血である。氷尺、シンポセル、心霊界の使徒との交通観能こそ、 新宗教の孔子であるこれがある時に初めて宗教に生命が湧きこれがない時に宗教商人の幕府となる。ただしくれぐれも加護してはならぬことは相手の霊界居住者の正否善悪に対する審判である。この点において本性の説くところはまさに我らに石膏の指針を与うるものである。 1937年、昭和12年9月発行、霊君終わり。